放浪の君よ罪人の願いを叶えようこれが私に与えられた旅の果て世界の土台が滅ぶとも我が王国は不滅我々は人類存続への道を模索しているの過ぎないなぜ我が命を果たさぬレディーは戦えるのあの方は私が止めるほかありません